はい、おはようございます久しぶりです。す。が、にに行行っっっってます、はいね、ル駅で実家、はい、た。た一緒に行って、うん、昨日の夜帰ってきました今もう大体11月半ばなんで、うん、私今やってるのはね橋の中の草取りと草取 り, 草取りとねあと 肥料の桁なでしょう全部今外してるあい雑木だとね結構枝がきれいに裸着っていうんですかきれいに見えるんでね冬の冠女の姿っていうのを鉢の中きれいにしてでそういうの見せておいてもいいかなと。 温泉大野さんで買ってきたやつ結構いい模様してるよねどういうふうにするか今これだとスキューッて伸びてるんですけどこれをちょっとぐワッて思いっきり下げてきちゃうこう展示ここを展示にするとうんそれでやってみます、はい、時期的には今大丈夫ですかね、はい、今は時期的に言うと心拍数がこうまつるにね、はい、結構いいですからでこうちょっと補強しますはい。 テープビニールテープ巻きますね、はい、動画では何度も言ってますが、うん、ラファイアの代わりです先生は今ビニールテープにはまっているとそう<笑><笑>これのがいいんじゃないかという仮説を立てて行っておりますまだあの試験中ですからねこれ皆様はラファイアを使ってくださいご覧の方はラファイアラファイアを使ってくださいでねあの椿なんかでもこの20か30に巻けばね、うん、大丈夫だと思うこれあそうです で今回この黒松は、まあ、黒松で文人ってあんま少ないから、少ないわね、ええー、まあちょっと畳んだ方が黒松っぽいかなっていうことでこれをやろうっていう形ですね、うんはい。赤松だったらね文人中のやつがいいと思うんだけど。じゃこの後やるかもしれないんですけど赤松もある、うん。赤松。これも大野さんで買いました、えー。これもうちょっと時間が余ったらやります。うん、はい。でやっぱ二重ですか。二重に巻いてい く, 二重にてく。上まで途中からそこのね下にまた下げていく。はい ちょっ今ここに巻いてるんだからここだね。 ちょっとね、ピッチ細かくします。四十五度よりちょっと細かいピッチになるけど。はい、あ、ここが。三本か。はい。これは曲げてからだな。曲がりそう。うん、怖いな。怖いよ、これ。<笑><笑>これ怖いな。怖いぜ。折れちゃいそう。 外と戻っっますよねがねがねちょいこれ縛るようなか、ねうん、手が震えるよこれ。 <笑>はいこう縮めて。 こうちょっとこう利かないかもかね。 分かれ目 は, はっきりしてないんだよね、ここね。こことこれ分かれ線なの、これ取っちゃいます、ここ。ああ、分かれ目のね。これ。はい、真ん中ね。これ、ね。とはっきりしたでしょそ う, で、ね、そうすると、これで、一個ずつ針金かけていけるから。ここもね、二つになってんだよ、これ。こんなもんかな。ちょっと、ここにイフを入れるよな。 まさきました。先生豆豆ですね。<笑><豆><笑>豆<防災><笑>何センチだろあそ<笑>ここそれはか。<笑> ちちょっっと寒すすぎにななゃう か, かない、ね、かかわんいそれでここ長いね。うん は少しこう起こすよかなそうねれねこ、うん、うかもしれないこれ引っ張るか、えー、起こそっか元から隠れてた土中から隠っちゃったから<笑>こ起こすと、うん、あでも曲がこれ聞いてないの これがよく伸 び,、ねね、<笑>びちゃっ、ね、これ緩んできちゃったね<笑>こっちにしようもないあれ、うん、あれ針が無くなっちゃった無くなっちゃったちょっとやっぱり葉っぱが長いから<笑>あんまりよくはまとまらないね、うん、こんな感じになりました、はい、天神ではなくなりましたね <笑>見えなくなっちゃった<笑>天神見えなけどでもだいぶ強いなこれで色がなくなっちゃうかもかそうですねこれ継ぎ足しとくかなんかこうやっやっぱここがここをトップにした方が下をこういいんうふうに下に持ってくれば戻っちゃうなうん ここは長いねこれね。そうですね。もう一段階畳みたい、うん、とこですね、うんで。ちょっとこれ外すときにこの辺もキュッキュッって寄せたいですね。り込んじゃうかこれ。うん、あ今やっちゃうんだ。<笑><笑>まだここだな。うん、ここはちょっとこのハリガじゃつかないよこれ。もっとあんまりやりすぎんのも怖いんで。あこれダメになるわ。え、ね？<笑><笑> <笑>半分けた<笑> こ, れがあるあこんな感じになりました。ポイントは どこでしょう。かなり樹形変わってたこれ。樹形はだいぶ変わりましたね。もともと文人ですもんね。<笑>やっぱクロらしいよこれ。そうですよね。こっちの方がらしくなってる。ただちょっと枝がま伸びしてるからねこの状態だとね。そうですね。長ければこう目立たないけど下り込んだから こ, れこのま伸びが目立つしてる。 まあ、これ芽がもっと増えるででしょこれそうですね、うん、もっと芽数が多くても良くなった、うんうん、前はね文人だから枝減らさなきゃいけなかったけど、うん、やっぱりてっぺんでなここだね頭そうですね今回はここまで今回はここまで、うん、あとは生き残るかどうか、うん、<笑><笑>ということですでまた続きが取れたら取っていきましょう、うん、ありがとうございました、はい 川越ね、あのー、私もしかしたらその商品盆栽会に入ってたかもしれないって、うんえー、と結婚してすぐまあ川越住んだんですけど、はい、これなかったらとでいいんですけど、うん、まあ父親が盆栽を少しやっててやっぱり正月に梅をやってたんですよね。はいはい、私もも結婚してすぐ、あのーまあ、正月は梅があ る, あるもんだっていうのがあって、うん、ホームセンターみたいなところで松竹梅のセットみたいなやつを買って。うん やるんだけけど、枯らすわけですよねで買っちゃう枯らし買っちゃう枯らしでそのうち勉強し始めると本屋さん行って盆栽の作り方を見るんですけど買ってきたらあの八方粘りがいいよそれ、うん、から幹模様を作った方がいいよっていう、うん、勉強すると時期に限らず買ってきたらもう抜いて、うん、全部土落として、うん、で針金 で, で八方粘りを作ってでまた植え替えて、うん、そんなことやってたんですけどやっぱり枯らして。 園の先輩が野沢教室に通ってたもんですからそこに行ったらまあ大宮に近いのがあるよって言ってここに来るに至ったというまあだけの話なんですけど<笑><笑>ルーツのねルーツの話ですよなんで盆栽始めたかっていうねきっかけはまあ親がやってて書対持って盆栽枯らしてあだからあのー、よく盆栽始める人が。 えー、と盆栽枯らしちゃうからっていう人いるじゃないですか、はい、始める人が「盆栽、うん、枯らしちゃかわいそうだから」って言うんだけど私はもう枯らしても枯らしても悔しくてどんどん枯らしたんで<笑>この間は浜野会長も言ってましたけど<笑>盆栽園さんでもねなんか厳しい仕事をして<笑>かんとなんか枯れ木の山だよって言うんで、うん、それぐらい厳しい仕事をしないといい気はできないって言うんですけど多分私は最初どんどんどんど ん, どん枯らしたっていうことは その枯らしてもいいっていう精神だけはあったんだと思うんです。うんうんうんうん、<笑>あの、かわいそうっていう気持ちがなかったんだよね。<笑><笑> そ, こ<は><笑>そこに行った<笑>そこは、まあ、あの、盆、う、栽、んうん、を続けられた一つだったかもしれないですね。枯、うんうん、らしてもやめなかったっていうね。でも、やっぱね、枯らしたくないは、みんなあるでしょう、ね。あるんですよね。枯れるんですよね。枯れるんで す, んです仕方。仕方ないです。うん。 だってかわいそうって言うんだったら、うん、もうミニ盆栽とか豆盆栽否定してるのもあるじゃないですか。うん、もうできないですよね。ね。ででかい鉢にね植えるようになりますもんね。そうそ う, そう。うん、そうなんですよ。だからもうみんなそのやっぱいい木を作るために厳しくしてるだけで枝を強く曲げるのも、ね、ちっちゃい鉢に入れるのも、えー、結局筋にとってはね。 いいか悪いかって言ったら、うん、いいとは言えない。言えないですよね。そうしないとやっぱりいい木ができる。できないってことですよね。難しいですね。難しいですよねあ。だからそこは人間のねエゴがあるのないのってよく出ますけど、うん、まあ私は完全にエゴだと思いますよね。ね人間の勝手ですよね。うん、自分の趣味のために木を犠牲にしてるわけですよね。うん、でもその趣味なかったらここにある木たち。 あそうですね、多分生きてないですからね。そうですねと、ね、いうこともありますからそうですよ、ね、だから樹齢何百年とかねか300年ということは300年間いろんな人に愛されてあの水やりをねしてもらって生きてきたわけですからねやっぱり愛情を持ってね、うん、あのなんか話が全然違う話になってますけど厳しい盆栽を作りながらもやっぱり愛情を持ってそうです、ねうん、育っ て, てるってことですよね。 どこですかこでう私<笑> そ, それっぽく話してるけどちっともつまんない話 結, こ結論がないしね。<笑>